こんにちは。平成29年8月号の Web TV 阿蘇プラスです。まずは嬉しいニュースからお伝えします。熊本阿蘇間で運行されていた観光特急阿蘇ボーイがえ熊本地震の影響で地震後は福岡や長崎で臨時運行されていましたが、先月8日に久しぶりに阿蘇駅に帰ってきました。これは JR 九州と。 熊本・大分両県が共同で行っている観光送客キャンペーンの一環として大分から阿蘇駅までの運行を開始したものです阿蘇ボーイは今年12月24日までの金・土・日と祝日そしてお盆の日程で別府阿蘇と大分阿蘇間の2つのルートでそれぞれ1日1往復が運行されることになっており阿蘇市の観光関係者たちは 復興の道が開けたと喜んでいましたまた6月17日には国道57号線の北側復旧ルート二重の峠トンネルの工事が着工を迎えまして2020年の完成を目指して工事が進められていますさらに菊地阿蘇スカイラインも6月から昼間の片側通行ができるようになり少しずつではありますが 阿蘇へ向かう交通アクセスも充実してきていますのでぜひ夏休みは涼しい阿蘇にお出かけください続いてはオンラインショップ阿蘇もの旬な情報をお届けします阿蘇門いいモンのコーナーです前畑さんと一緒にお伝えしますよろしくお願いしま す, しします、えー、さて阿蘇門では現在お中元企画として a s もオリジナルのギフトセット販売中です、えー、6月16日から始まったこの中元セット前田さん反響はいかがですか販売からおよそ1ヶ月半が過ぎましたが、うん、多くのお客様にご注文いただいてます、はい、また中元企画としては初めて送料込みのお値段となってますクール便とか送料を気にせずにお買い物ができます、うんえー、こちらにね、そのパンフレットがありますが、まあ、中を見てみると 今までにないあの商品がね、登場したりして、あの見ているだけでも本当に楽しいパンフレットになってますよね。そうですね。うん、あの、今年は新たに阿蘇門に登場した窯元の、うん、のコラボセットで、洋菓子と和菓子の二つのタイプをご用意してます。はい、えっ、ー、と、ほっと一息できるお茶の時間を演出していただいて、はい、あのプレゼントにもいいんではないかと思います。はい。 そして売れ筋としてはやはり定番商品 の, あのベーコンや牛乳 の, あのギフトなどがあの人気ですけども夏ということで阿蘇の厳選うどんそばセット と, えとあとはまた麺類でいうと大麦麺やクレソン入りのパスタのセットなどもおすすめです、うんね、涼しげでいい商品でですよねあのではお中元ギフトセットの購入方法など詳しく教えてくださいはい。 えー、お中元ギフトセットは期間限定8月25日までの販売となっています、えー、ご注文はインターネットまたは、えー、パンフレットを見ながらのお電話でも受け付けています詳しくは a s o ホームページをご覧いただくか、えー、096723-6061 ASOMO カスタマーサポートセンターまでお電話ください、はい、そして前畑さん a s o のホームページを今見るともうすでに 新米の予約受付が始まりましたね。はい、そうなんです。えっ、ー、と8月1日より、えー、予約を受付開始しています、えー。発送は9月の中旬から順次行っていきます。うん、あの昨年の熊本地震では阿蘇の農地にも大きな被害が出まして、えー、まだ今年も思うように米作りができなかった農家さんもいらっしゃると思いますが、まあ、前田さん今年もね阿蘇の新米豊作になるといいですよね。あの農家さんの話によると。 ると今年はこれまでの天候に恵まれてあの本作になるのではというお話を聞いてます。あのまた今年の新米はあの予約をいただいたお客様には先着で、はいえー、新米のサンプルをプレゼントいたします。うん、えっ、ー、と5キロ以上ご購入ご予約をいただいた方に、えー、ご注文商品以外の銘柄の新米を2号から3号 それか、えー、と米粉の 300g 入りの分となっています、うんはいえー、と米粉の方はあの小麦粉のアレルギーを持った方には小麦粉の代用としても使われてますし、うんまあ、アレルギーがない方でもあの普段の料理にもお使いになれますダマ、うん、にならなくて使いやすいですしあの天ぷら粉とかに使ったらサクッと揚がって美味しいですので、あのー、ま あ, あのお入りこ使用していただければなと思います。うん、あの柄が違ううとといこなので これで食べ比べもねしていただけると思います。えー、今年も予約新米の予約ぜひたくさんのご注文お待ちしております。阿、え、蘇、ー、モンイーモン今回は現在、えー、販売中のお中元セットと8月1日から予約が始まりました。阿蘇の新米について前畑さんとお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。 続いてはお出かけ情報です。阿蘇市の夏祭りご紹介します。まずは8月15日午後5時から開かれる道の駅波野神楽園での波野高原納涼祭り。波野は阿蘇市の中でも標高が高くとても涼しいので夏にはおすすめの場所です。祭りでは山目のつかみ取りや波野中学校による子供も神楽また打ち上げ花火もお楽しみいただけます。 そして8月19日土曜日内野牧商店街周辺で開催の阿蘇市民復興祭りです全長600メートルの露店や移動動物園プロレスでの復興イベントなどが予定されていますまた午後7時30分からは2000発の花火が阿蘇の夜空を彩りますさらに温泉街での祭りということで19日20日の午後2時から午後4時まで 阿蘇温泉観光旅館共同組合の対象施設で温泉の無料開放もあります市の巻商店街周辺で開催の阿蘇市民復興祭りは8月19日午後3時から8時までの開催です詳しくは阿蘇市経済部まちづくり課までお問い合わせくださいまたその他にも阿蘇市では市宮門前町商店街で開催の門前祭や 阿蘇市黒川での房中地蔵祭りなどもありますのでぜひ、えー、暑い夏猛暑日が続いて暑さにまいている方涼しい阿蘇においでください平成29年8月号の WebTV 阿蘇プラスいかがでしたか最後にご紹介するのは9月2日 3日に開催される第7回大麻生元気ウォーク2017です残念ながら昨年は台風接近のため中止となりましたが毎年多くの方が参加される大人気のイベントです WebTV 麻生ではこの大麻生元気ウォークの魅力を紹介する番組を現在放送しています申し込みが8月10日までとなっていますので番組を参考にされてぜひイベントにお越しくださいまた 当日参加も受け付けています、えー、大阿蘇元気ウォークについて詳しくは阿蘇市観光課までお問い合わせくださいそれでは今月はこれで失礼しますさようなら